宮城県仙台市の拠点にナルコ一つでかっこよく踊るを目指し、大人から子供まで日々練習に励んでおります。何よりもみんな踊るのが大好き、夜会が大好きです。そのことです。それではお願いいたします。はい、大丈夫ですか。こんにちはややほら。宮城県仙台市からやってまいりました武藤先生です。えー、この記憶性の作業よりも参加者。 今日んですこれからの日にさせていただきます奈良 で,、えーえー、では、えー、その七枚が舞い踊る様のようにして話題性を押し流すような気持ちでございま す, っいたます皆様に港町自然のまま風を感じていただけるよう精一杯お願いいたしますかいごお前